ははいどうも皆さんこんこにちは監督ラボの監督ですというわけ で, ですね本日もアフレコ一発撮りで紹介していきたいと思います本日の友は世界一のバリスタ監修のコーヒーを共に旅してきましたはいバスを降りますそして向かう先はまたもバスというわけで見かえが必要ということで今回はこのバスに乗ってさあどこに行くでしょうか「万才フィギュアを買いてきました」と見せかけつのの田中果樹園 はい2015年ぐらいからですね監督自主映画をですねこの田中一人さんで毎年桜くら編とブどう編を撮っておりまして今回はです、ね、普通にブどう狩りに行こうかなという企画ではなく田中さんに自主映画の小道具を借りに来ましたというわけでブドウ狩りさせていただきましためっちゃ前はい、えー、この映像を見ていただきたいんですけどもこちらの映像は iPhone プロマックスで撮影編集アフレコもしておりますめちゃくちゃ映像綺麗じゃないですか ちなみに iPhone をそのまま手で持っておりましてジンバルは使っていないのにこの手ぶれが全くないこの安定感今スマホで迷っている方 iPhoneProMax めちゃくちゃおすすめでございます。 というわけで監督、まだ食べます、食べます、食べます、食べます、い, やいろんな種類があって、今回はですね4カット、4カットじゃないや、えー、4つの種類のぶどを食べました、えー、手を洗う場所もあります、ありがとうございます。というわけで、ぶどう狩りを堪能してきた監督は、さて次はどこに行くのでしょうか、すぐ隣にあります、満ンに行ってきました、いや、空、めっちゃ綺麗見て、この映像美、素晴らしいね、すがすがしいね、はい、ここです、満ンです。 はい、おっさんと宇宙人がいます。キモはいというわけで、ウ、え、マ、ー、娘コーナーといつも何も買いませんでした、今回は。はいというわけで、ですね、えー、近くにありましたお寿司屋さん、一心というところで、えー、お腹がまだですねある程度満たされていなかったので、ちょっとね、救ってない、救えてない、救えてない、頑張って、頑張って、よし えー、このお茶なんですけどもなんか自宅で飲みよりかはめっちゃくちゃ美味しいのは気のせいでしょうか多分こ の, あの太みが 太, 太さがあるからかなはいサーモンそしてこれはなんだろうな縁側かなうめえ縁側ねうまいえー、約ですねえー、1000円ぐらいですねえー、っと123456788、えー、巻ぐらい食べたのかなしめサバうー美味しいはいはいごちそうさまでした はい。というわけで、今回のブログ、Vlog は、え、以上となります。もう全然喋れてない。お疲れ様でした。ありがとうございました。